清瀬の街に舞い降りた町の舞を皆様ごゆっくりとご堪能いただきたいと思いますそれでは皆様ご注目ください舞町劇場の開演でございますどうぞ Thank、you